8月29日の放送会には、キング・アンド・オブ・ス・平野紫耀と、女優の橋本環奈がゲストで登場。平野はメンバーの岸優太神宮寺勇太と共にロケにも参加し、アイドルらしからぬ姿を見せていた。スタジオでは、プライベートを含むゲストの、令和になってからの4ヶ月のスケジュール、が公開されたのだが、平野宅には、週一でメンバーが泊まりに来る、という。 一方、嵐はそういうことないでしょと有吉に聞かれた桜井はデビュー当時は確かあったはあったと返答。その頃まだ千葉県に住んでいたという愛馬正輝は仕事の後終電がなくなると桜井の実家に泊まっていたと振り返った。一方キング・アンド・ピスはデビュー一周年の5月23日にメンバーだけで焼肉を食べに行ったそう。 グループのルールとしてメンバー同士で食事に行った際のお会計は男気じゃんけんで決めるという。ちなみにほとんど騎士が負けるとのことだった。また番組後半は平野騎士、神宮寺によるキング・アンド・ブ・ス・初めての〇〇というロケ企画が行われ、それぞれアイドルゆえにできなかったことを体験。まず神宮寺はジャニーズファンの聖地でもある東京原宿の ジャニーズショップに潜入。カツラ、メガネ、キャップでスタッフに変装しつつ、バレちゃうかもしれない。とかなり心配していたが、後輩グループのファンから、ヒヒージへのコーナー、どこですかと聞かれるなどかなり溶け込んでいる様子。その後もスタッフ役に通し、最後までファンに気がつかれないジングルジであった。一方、英語を勉強中だという騎士は、 実際に外国人と喋って友達になりたい、トリクエスト。そこで外国人が集まるカフェを訪れたのだが、人流児の提案で最終目標は女性と連絡先を交換することに決定し、初ナンパにも挑戦することに。途中、騎士は自分のことをコメディアンだと紹介し、なぜか、グからチョキ、パカラで、グからチョキ、パカラで何作ろから音符。 と歌い出す瞑想シーンも。しかし、騎士は流暢な英語と持ち前のコミュニケーションスキルで、ぐいぐいと女性に迫り、無事に連絡先をゲットしていた。結局、連絡先はスタッフに取り上げられ、騎士は、マジスすか、と残念そうにしていた。そして最後は、人生相談をしたい、という理由でオネエバーを訪れた部屋。店では、スタイルのいい美人オネエベルが出迎えた。 ボディタッチ多めの接待に気を良くした平野は、ベルの髪の毛を触ったり匂いを嗅いだり、耳元で、ベルさあ、今日ここから連れ出していいと囁くなどすっかり本来の目的を忘れて満喫。その後も、他のスタッフと竹の子におっきいゲームをして盛り上がり、人生相談など忘れて大ハッスルする平野だった。 そんな姿にファンからは、アイドルがアイドルだということを忘れた瞬間。特に平野くん、何してんのなんかいろんな感情が。楽しいのは何よりだけど、あんまり見たくない光景だった。潮くんも、岸士くんも、ジンくんも、オスだったね。アイドルじゃなかったら、こういうことがやりたいのか、など、やや複雑な声も上がっていた。花山井の。